お願いいたします会場の皆様こんにちはこんにちは、はいえー、推定賞今日三度目の演舞となります、えー、風が吹いて春です 春が来て、今度は新しい。また年が始まるという気持ちで、新たなえー、気持ちでやっていきたいと思います、えー、本当に今日はお集まりいただいた皆様、準備してくださった皆様、誠にありがとうございます、えー、最後の演舞、感謝の気持ちを込めて正解踊らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。 水天2022二、風神雷神威風。 学習ありがとうございました。感謝の気持ちを込めてレッ。ありがとうございました。ありがとうございました。先生さでした。